デッドオーアライブ。 確かに、絶対…見つけたわよ<笑>よンドよおめでとう、ああれ、いくわよあれ、いきますセンフーーすスタートあ早いさアネルギ有 点, 点 120%! よろしく どうしていくわ行き 今の歴史が始まる さすがのパパもここまでは追ってこれないでしょリィナこっちこっちリサ、さあなたも来てたのねええ昨日着いたわでもザックも思い切ったことするわね宇宙の愛とか星になって結婚するとかわけわかんないこと言ってたわよあの男に付き合ってたらキリがないわねえリサはもう島を歩いてみた バッチリよ早速案内するわオッケーレッツゴー